I don't know. 是<笑>挟まって。<笑> 男の子から女の子かな。 или нынешний. you、yeah. おばあちゃんとおばあちゃんが いいよおい お, いおそっから上がってくる。 帰る前に、はい、ちょっと行ったら帰るわ。それでは最後により、たロたちから皆様へご挨拶をしていきたいと思います。皆さんも、この後も、食事のとって以い来いでは、少しだけ続けていきたいと思いますので、皆さん、その場です。しばらく、ごかんらん、から、はい。 またトのタイムをご覧いただきましたお客様に続いての伊勢シンプルーパラダイスイベントメニューのご案内です続いて10時20分からは海中広場の奥ゴマちゃんプールにおきましてゴマちゃんタイムのお時間ですゴマちゃんに触りながらお写真が撮れるお時間となっておりますので皆様よろしければゴマちゃんプールの方までお越しください本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます この後もイセスパラダイスでご一緒にお過ごしくださいたくさん拾ってくれていますコテくんとひなちゃんここから可愛 い, い姿も見せていきたいと思いますので皆さんよかったらコテくんとひなちゃんのお顔にご注目ください こんなに大きなオスのトドが皆さんの近くに来ることなかなかありませんたくさんお写真も撮っていてくださいねさあこてつくんとっても大きな体していますがかっこよく倒立も決めてくれましたさあめちゃくちゃかっこよくいろんなポーズ決めてくれますお写真たくさん撮っていてください部長も温かく見守っていただけたら嬉しいですさあ皆さんどうでしたかここま で, で君とひなちゃんのお写真 たくさん取れているんではないでしょうか。あ今日は赤ちゃんも出てきてくれてとっても可愛い姿を見せてくれましたが、あそろそろこの目を取ろう。<笑>じゃあね目を取ってメシリアとなります。これまでの愛とお付き合い本当にありがとうございました。 ゃお酒の残っているお色お食事続けますので、皆さんよかったらお近くでご覧ください。それでは目当たりのタイムをご覧いただきました。お客様に続いて は、いよろしくお願いします。<音声><音声><音声> たりすることがありますあそんな話してましたこで、つく皆さんの目の前で勝手にる倒立を決めてくれます そうやん。食べるの朝の。すごいやん。これは?。アジ。アジは。アジ、アジ。食べる。うん、はい。食べる、アジ。怖いな。シは食べないアジは嫌いな。床にあったら食べる。 Tabe-lu, tabe-lu, tabe-lu, tabe-lu. Tabe-lu. Jee, je, Jee, Jee, tabe-ta. Je, tabe-ta ne. よいよっしゃあ怖い怖い怖いあ怖 い, 怖 い, 怖 い, あ怖い近づいてくるからはいいないとカッてやってしまうからはい自分たちもこんな感じで。 スタートっていうよりも、はい、分先そのまま、口先、キャッてする感じで。<笑> 下げれる場所に行ってはい上げた手をその引かなくていいからねそのまま黒板のほうを触る感じで触でもう触れるからそうやって、はい、あの要は魚を食べてる時やからはい<笑> <笑>顎の下触ったって目の周りは触らんといたってはい<笑>そうそうそ う, そう<笑>左手上がれへんかな 後ろかかららより真左足を、はいはい ちょっと右側に動いて反対の手とか、ね、そうそうそうそうでそっちの手をそっちの手がいい、ね、徹子の左手が上がるようにそうそうそう自分の立ち位置とかも そうそうそう okay. で一歩踏み出すタイミングがちょっと遅いんで、はい、今のうちに移動します、はい、反対の手が出るから強、はいを餌あげても、はい、トレーナーが悪いからさ別に結構が悪いわけじゃない<笑>そうそうそう、okay. そうそうでもう動いて向こう側に動いといてでそっちの手を出すそうそうそうオッケー今サ イ, ンで手サインで手を出してるわけじゃないからさトレーナーの位置によって手を出してるだけやからそれをサインと紐付けたいんであんたが右側に降りすぎそうそ う, そうそうそうそうそうそう イを出す場所を変えて、はいいいね偉いね偉移動はゆっくりでいいからね。 出る前もオッケーだしや、はいはい、何もしなくてそれでもオッケー しないいように、はいまあ OK、上 上, あー遅い上が早い上。 Okay まねまま、そのまましゃがめるようです。 アクセルじゃないよ。えっと手が低すぎる。あなたの体勢はいいね。手が低すぎる。二つんたちの手が低すぎる。でそれを人の低く。 うお魚のおたちしてこちのんなに大きなオスのことが近づいてることなの Thank you. ターーていっゃといではいい、ねえーまあ、また、僕たちが先ほどから食べているお食事メニューを紹介していきたいと思います。まあ私たちにも ののの<笑>さあこのね2頭の子供たち一家のね近況はシバラダイの公式ブログや YouTube などでアップしていますのでぜひ皆さんですね今日はですねシバラダイの SNS もチェックしてみてくださいねはい帰ってきたので、ね、SNS からも応援していただけたら嬉しいですどうぞんコディスク館やカメロン時間スタートしていますぜひお写真たくさん撮っていてくださいね<笑>アシーラダイス SNS へのご投稿も大歓迎となっておりますいいお写真撮れたなと思ったらアップもお待ちしておりますので是、ね、非可愛く撮っていってください シーパーライスエッの投稿も大歓迎となっておりますぜひハッシュタグイセシーパーライスと付けて構かない優しいもご投稿お願いしますねさあま、た今日はトロたちが食べているお魚についてもぜひ紹介していきたいと思いますトルたち現在の8種類のお魚を食べいいいていますさあ皆さんの身近にもありますサバやアジの他にも小ハドといったお魚を食べていますコハドはおすすめす で降ろされている状態で見ることがあるかもしれません。あさあ、今日はね。3種類の魚を食べていますので、是非そんなところも覚えて、ま、書いてあげてください、ま。さあ、どれくらい食べているのかと言いますと、1日約20キロほど分にスく食べている固定スると。もし食べれるようになったら、玉またま夫痩せれるんで、皆、ま、さん早かったらカメラ準備して待ってくださいね。出、うん、さあそれで。 もしかしたら JJF のアアェのし、ね、ジェジェンスのラブで参加する時が来るかもしれませんのでんははーー、ね、ぜひ子どもたちの成長も最後に持っていただけると嬉しいす。 それではッツビューの日は皆さんの目の前でたくさん可愛い顔も披露してくれていますがそろそろこの目横のタイムそっからプールのタインを見つけてしまいましたしいいよあ皆さんは本当に寒い中ではあったんですが最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。 さあそれでは皆さん少しの間ではあったんですが夫婦のタイム そ, のそろそろ終了とさせていただきます皆様最後までお付きあいいただきます どうぞすいませんです引きんました。<笑> さあ、それではですね、早速この橋が体重として行っていきたいと思いますさそんな体重をね、皆さんにお伝えしていきましょう135端木までは、あの体重に体重が生えているのをかっていただけるのではないでしょうかさあね、大きなお砂戸になりますと首元にね、長く腕竹が生えてきますさあ、この竹がライオンの立ち紙のように見えることから英語では 海のライオンとも呼ばれているんですねはい是非その方も覚えて帰ってきてください早速ではなぜではありますがそろそろねこの目安のタイム終了のお時間が過ぎてきてしまいましたよしをしています日本で見ることができるアス動物の中では最大体の種類なんですね、はい